ブロッコリーみたいな<笑>ブロでいいよねこの方にその結晶がどうもこんにちは VCP のアマちゃんですこちら私が作りました松ぼっくりを使ったクリスマスツリーですスノーパウダーで雪っぽくしてるんですけど今回はこのスノーパウダーを使ったツリーじゃなくて 尿素を使ったクリスマスツリーの作り方を説明していきたいと思います用意するのはとこのトレーと紙コップですね紙コップをこんな感じでこのトレーの紙皿の上にのせて松、ま、ぼっくりをつけていくんですけど紙コップの中にこのビーカーを入れたいんですねこのカッターを使ってに切り込みを入れて穴を開けましたこのビーカーカを差し込んで ここに尿素を入れて結晶を作っていきたいと思います松ぼっくりをこの紙コップの周りにつけてツリーを作っていきたいと思います、はいはい、用意するのはグルーガンこ松ぼっくりの底にグルーガンをつけてこんな感じでどんどん紙コップの周りに貼っていきます 感じにあので最後この大きな松ぼっくりを乗せて完成なんですけど今この蛍光ペンを解体してこのインクの部分だけを取り出してティッシュにそのインクを染み込ませてみましたこれをこの尿素を入れるこのビーカーの中に入れてでちょっとこういう感じであの。 出してティッシュの部分じゃあこの先ドボドボと入れていきますまで溢れちゃってもいいです最後にこの大きな松笠を上に乗せて作業はおしまいですじゃあ仕上げにこの尿素を上からかけていきます あ、うん、<笑>お恥ずかしいところを一緒わりと全体的にまんべんなくはい尿素をかけましたこれで、まあ、ちょっと時間を置いて待ってみましょう、うん はい、こちらがとまだ1日経ってないかなぐらいなんですけどこんな状態になりました、はい、蛍光ペンのインクを染み込ませたティッシュを垂らしたんで蛍光物質が入ってるわけですねってことでブラックライトで照らしてちょっと光らせてみますこんな感じでブロッコリ<笑>はいリ<笑>こんな感じ ブ ロ, ッコリー<笑>ブロッコリーみたいな<笑>。ええ、あの。サンゴ礁って言った<咳>。ああ、サンゴ礁。サンゴ礁ですかね。サンゴ礁みたいなね、よく見たらね。はい、まあ。でも、これはこれでいいよね。この蛍光物質がいい感じに発酵して。うん、まるで、なんか、海の中にあるサンゴ礁のような。そんな感じがしませんか。<笑><笑>はい。はい まとめてでまあ実際はこんな感じで、まあ、ツリーつかさを使ったツリーをイメージして作ったんですけど実際はあのティッシュの方にその結晶がたくさんできたっていう感じで。 まあ、松かさも松か自体にもたくさん結晶はできてるんですけど松かさはちょっと水分含むと傘が閉じちゃう傾向にあるっていうのとやっぱりティッシュの方が微細な構造を持ってるためより結晶ができやすかったのかなって思いました、まあ、でもこれはこれで綺麗ですし、まあ、華やかなんで、まあ、一つのオブジェみたいな感じでいいかなとは思います。ちょっと工夫して また、尿素を使ったツリーに挑戦したいかなって思います。はい。じゃあ、また。<笑>